かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からがスマッシュヒットを記録しているというジャニーズアイドル主演相手役が人気若手女優といういわゆる胸キュン映画路線の同作は公開2日で今日週15億円を突破工業通信社調べの開挙を果たした ジャニーズ事務所は所属グループの世代交代を着々と進めているが、やはり金プリ、そして平野の人気の高さが証明されたと言えそうだ。情報公開当初、かぐや様は昨年セクシーゾーン中島健と主演で公開された映画、ニセ恋と比較され、同じく大コケの道をたどりそう、と予想されていたものだった。 ニセコイは昨年12月の冬休み公開で中島と中条あやみがダブル主演を務めました。しかし、教習ランキングでは初登場9位にとどまり、ネット上には劇場がガラガラといった書き込みが相次いでいたものです。業界関係者の間でも目も当てられない大惨敗などと指摘されていましたね。一方、 かぐや様は、ニセコイ同様、漫画原作の実写化で、若手ジャニーズと人気若手女優、がダブル主演という点、さらには監督まで同じだったため、ニセコイのにの舞となるのではと予想する者もいたのですが、それをいい意味で裏切る大ヒットを、記録。 橋本ファンの動員もあったとは思いますが、やはりヒットの一番の要因は、平野人気という他なく、若い層の集客力で中島を圧倒した印象。今春ジャニーズアイドルが中島から平野へとシフトしたということでしょう。スポーツ上記者、平野の所属するキングプリンスを、 昨年5月発売のデビューシングルシンデレラガールで初週57万枚超えの売り上げを記録。今年6月の初アルバムキングプリンスも初週 46.8 万枚と大ヒットを飛ばし、芸能界では今確実に金プリ選球が巻き起こっている、どう、という。さらには出版業界でもその人気ぶりを象徴するこんな出来事が、 平野が単独で表紙を飾った b s t 公文社8月号が月刊しながら異例の増刷となったんです。表紙は顔のアップバージョンと上半身裸バージョンの2パターンが用意され、解禁とほぼ同時にネット書店では売り切れが続出。平野のファン数が圧倒的であることが証明され、各女性誌も現在は 平野の関東起用が市場命令となっています。出版関係者。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの平野だが、懸念点としては、演技に関してはまだまだという点、前歴記者なのだとか。この人気に満身することなく、実力を身につけていってほしいものだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。